いつもご覧いただいてありがとうございます旅する着物男子バオシンです今回鎌倉にやってまいりましたなんで鎌倉なのかというとあその前にまず一つお礼を全十七編にもわたる名古屋旅行編ご覧いただきまして誠にありがとうございました大変な難山のシリーズだったんですがどうにか皆さんのお手元に おお届けすすることとができてて非常にホッしておりますさてこのこと鎌倉は僕が旅する着物男子として目覚めるきっかけになった場所でもありますなので今ちょうど鶴岡八幡宮と続くお待ち通り歩いているんですけれどもどちらかというと今回は皆さんに楽しんでいただくというよりかは僕の名古屋旅行編 お疲れ様でしたという僕のためだけの動画シリーズとして作ってますのでご了承くださいサブチャンネルの方ですねもしご興味持っていただいて見ていただけるようでしたらすごいですよ相模線と湯の島電鉄全面展望を撮ってきましたぜひぜひそちらも楽しみにしていただいて同時に鎌倉散歩編ですね全2までお届けしようかと思ってますので最後まで お付き合いいください今回予算の方ですね名古屋旅行編はコラボ会ということでやってなかったんですけど今回2000円の予算でやらせていただきますで申し訳ないんですけど連車賃の方は除外させていただきました鎌倉3本のみの予算でいきたいと思いますのでよろしくお願いしますでは今回も旅の感動体験一緒に共有させてくださいというわけで今回の旅も始めていきましょう まずは鶴岡八幡宮久しぶりにちょっと参拝してみようかなって思ってますさっき鎌倉ビールとあと美味しいチョリソーをいただけるお店の方に交渉して撮影の許可もあったので行ってみたいと思います行ってみたいと思います行ってみたいと思います 鶴岡八幡宮到着しましまた僕 YouTube を始める前に一度来たことがあるんですが1年前にここに来たことがあっていやそれ以来ですねまさかこうやって鶴岡八幡宮をまた再び旅系の動画投稿者として訪れる日が来るとは夢にも思ってませんでしたじゃあ行ってみましょう 鶴岡八幡宮の参道の両側には結構大きな池があったりするんですよ、まあ、水質の方はちょっとどうかなっていう感じはするんですけどやっぱこの水があるというのはかなり癒されるなって気はしますよね。 超ゼアを見つけました。手を清めていきましょうか。<音声>終わりました。 何かちょっと珍しいものを見つけました人形お人様、ま、人形人形人形疫 病, 病退散人形にてお祓いしてください蚊の輪を正面より左回り右回り左回りとくぐり赤い箱の前で人形にてお祓いをしてください だそうです人型というのはこれかな行ってみましょうか、うん、じゃあ処方量を収めていきます100円で処方量100円ですか100円でここにより分かりやすい茅の輪のくぐり方書いてありますねこの作法にのっとってやれば疫病が逃げてくれるということみたいです これでいいみたいですね。さき進みましょうか。順番はこんな感じになっています。ね、人型でこう体をこう撫でて、ちょっと跡が詰まっているので手早くで最後に大息を吹っかけて 終わりました狛犬までマスクしてます今流行りの感染症対策ってやつですね 八幡宮の本殿が見えてきましたが見てくださいこの階段この階段半端なくしんどいです着物男子いじめですねさてじゃあ参拝していきましょうか終わりましたではまた再び階段を降ります そうししまたたら名古屋旅行編でで大好評でやったのかな分かりませんけどおみくじタイム行ってみたいと思いますはい今日は僕一人なんでどんな結果が出てきますやらじゃあおみくじ引いていきまーす 来ました外側がピンクですこれちょっと剥がしやすいかもここで開封レビュー行きましょうレビューっていうのかな結果発表では行きますよさあドキドキだなこの位置から外してくださいっていうのでダダダダダダダダダダダダダダダダダダダあれあれあれまたこういうことをやるはい外せましたはいはいはいはい。中にねこのハトのディフォルダーですね キーフォルダーが入ってて、デデンと、デデンと、はい、出てきました。じゃあ、おみくじの結果を発表します。これはちょっと一回しまって、はい、番号が第9番。たたたたたたたたたたたたたたたたもう見えちゃってるか。もう見えちゃってる か, 見 え, てるか見えちゃってるかな基地です。基地が出ました。 じゃあうん、ちょっと読み上げていきましょう名古屋旅行編の熱田神宮が確か大吉そして吉絶妙なバランス感覚<笑>素晴らしいでは読み上げていきましょう「影炎の燃える春日の山桜」「あるかなきかの 風にりどういう意味かよくわかんないんですけどね「霊老運勢霊老活達円満充足の美しに吹き寄る風をも抱擁しいよいよ輝くばかり美しい桜は逆に風さえ光って見える人生の美もそうである人生の美もそうであるう今の悩みを抱擁できれば大吉だそうです」 熱田神宮の時の結果と全然違う色々と心配事の方が多かった願望思いのままにかなう傍らに注意せよ縁談親に任せて良縁ですだそうです交際腹を立てれば自分の損になる気をつけなきゃいけないですねそれ気をつけなきゃいけないですねはいはい次3時、えー、産後に注意しなければいけないまあこれは女性向けかな全く女性への縁がないので。 はい、で次行きましょう次が「病気」「不注意が意外の患いとなる」あ「ああこれ言われてみれば当てはまってるかもしれない」「気をつけないとっもっともっと」ということで「転居どの方にいてもよし」これはちょっと意外。 今まで5回ぐらいおみくじ引いてきましたけどこれは多分意外かなえ授業生産に全力を挙げて十分成功するうんじゃあ YouTube 活動もっと頑張れということで旅する着物なしますます頑張っていきますよ試験国語の実力を養いなさい<笑>ということであらら<笑>僕国語得意だったんですけどねというわけで今回この鶴岡八幡宮の後おみくじの結果吉でした 今回の動画いかがだったでしょうか楽しんでいただけたでしょうか今回は完全な僕の息抜き企画です。トレンドバズり全く考えてません。それでもね、面白いと思っていただければもう本当に光栄です。この動画、ね、面白いと思っていただけたら、えー、熱い高評価、あとチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。